私が手に持っているものは聴診器です。肺の音を聞くことができます。もしも息を止めて苦しい場合は肺炎を起こしている可能性があります。すぐに病院を受診してくださいね。 私私の体調をごご心配してていいいただき誠ににありがとうござまますすは元気に頑張っています新型コロナに感染された患者様たちを看護しておりますが誰が感染してもおかしくない状態です負けずに乗り越えていきましょうね外の気温が高く熱中症も増えています 風邪症状がある人は早めに病院を受診してゆっくり休んでくださいね新型コロナウイルスに感染された患者様たちのいじめをどうかやめてくださいねよろしくお願いいたしますパルスオキシメーターについてですがジェルネイルをしている場合に 正しく測定ができない可能性がございます爪の色を見て健康状態が悪くないか確認をしております自宅で療養されている患者様も増えていますどうか今はご協力をよろしくお願いいたします帽子型のフェイスシールドは夜勤が続くため編集に時間がかかります大変申し訳ございませんでは またお会いしましょう。失礼いたします。